来来 それでもう 50% 以上できてますね、えー、あと残りはね、えー、手手の出し方ですよ右足が出るときに右手が出ますで、左足が出るときに左手が前にこの繰り返しになりますこれはちょっと難しいかもしれません。ちょっとやってみましょう 徳島のね結構有名な人も知らない人が多いんですけれども右手と右足を一緒に出すって言ったらね普通の歩く時と逆だと思っている人が多いと思いますけど全くそれはね、えー、物事を分かってない、ね、踊りを知らない人だいることでね右手が出る時に右足が出る一緒に出るのは手が上から 出出るるとにに限りりままますすすよ下から手が出るののでであれば歩歩く時と同じような形にな形少し僕歩いてみますのでねこれは少し難しいございますから今日は手を挙げていただいて。 それ以上上がらないぐらい手を上げていただいて右足が出るときに右手の方を少し前のほうに出すそのぐらいの気持ちそしてまた上に上げていただいて左のところに左手を少し前に出すそれぐらいの前に出すぐらいの気持ちでいいですかじゃあ今日はね全員手を上げていただいてそれから始めますはい行きましょう<音声>